お花紙で作る壁面掲示用のナの花リニューアル版です昨年は直接台紙に貼って制作しましたが今回は貼る時にレイアウトしやすいよう1本ずつバラバラに作りました切ったり折ったりするところがわかりやすい型紙もご用意しています説明欄の url からダウンロードして A4 にプリントアウトしてご利用くださいプリントアウトしたものがお花紙と同じぐらいの大きさになっているか確かめてください型紙はお花紙の大、小、葉っぱの3種類ですまず小さいお花を作ってみましょう花が3個並ぶように型紙を切ったら半分に折っておきます お花紙は一枚を半分に切って使いましょう。これを四つに折って、先ほどの型紙に挟みます。ホッチキスで留めてから三つに切り分けておきましょう。まず、太く描いた線のところで半分に折ります。 次に斜めの線のところで折ります裏返して同じように斜めに折ります折ったまま花びらのシルエットに沿って切り取っていきますハサミの奥の方を使って切ってくださいこれを開くと花びらが4枚の菜の花の形になっています真ん中がくぼむように 花びらの形を整えますこの作業は省略しても構いません小さな花ができたら大きな花も作ってみましょう大きな花も作り方は小さな花と全く同じですお花紙は丸々1枚を4つに折って使います折ったお花紙を型紙に挟みホッチキスで留めて 3つに切り分けます太く描いた花びらが見えるように半分に折りそれを斜めに折ります反対側も同じように斜めに折りますそしてシルエットに合わせて丸く切りますこれを開けば大きい花の出来上がりです 葉っぱは緑のお花紙で作りましょうお花紙を半分に折ったら今度は3分の1だけ折ります裏返してもう半分に折って三つ折りにしておきますこれを二つ折りにしさらに細長く折ります紙の切れ端の部分が下側にこの輪の部分が葉の中心になります 刃の型紙を半分に折り、お花紙と重ねてホッチキスで留めます。周りの線に沿って切り取ったら、型紙に挟んだまま斜めの折り筋に沿って、屏風折りにしていきます。端まで折ると一本の棒のような形になります。折り目を伸ばさないように気をつけながら、そっと型紙を取ります。 菜の花の葉っぱは縮れていますからここからさらにくしゃくしゃにします折り目をできるだけ伸ばさないように気をつけながらそっと開いてバラバラにしておきます大小の花と葉っぱができたら2センチぐらいに切った画用紙に貼っていきます画用紙の先は丸く切っておきましょう 上の方を7、8センチ開けてのりをつけますそこに葉っぱを斜めに貼っていきます左右交互に少しずつずらしながら貼っていきましょう上の空いている部分に花を貼っていきます中心になるところだけにのりをつけて大きな花から貼っていきます上の方に小さな花を貼ります 花と花が重なり合うように貼りましょう土台の画用紙が見えなくなるように貼りましょう茎の根元のあたりの画用紙がはみ出していたら切り取っておきますこれを必要な数だけたくさん作っておきましょうレイアウトを考えながら画鋲で止めたり 糊で台紙に貼り付けて壁面に掲示したりすることができます画用紙の色が透けて気になる場合は黄色と黄緑の画用紙をつないでそこに花や葉っぱを貼ってくださいもっともっとたくさん作って一面の菜の花畑にするのも素敵でしょう